ははいどうも皆さんこんこにちはです、えー、今日はですねリフティングの技で、まあ、とりあえずこれだけはできておいてほしいっていう技をまとめていきますでなんでこういう動画を撮ってるかっていうと、えーまあ、特に最近始めた方とか、まあ、1年目とかの人、まあ、要するに初心者の方ですね、えー、その方はですね、まあ、いくつかこれはできんと。 うまくならんみたいなやつがぶっちゃけあるんですよ。フリースタイル、リフティングの技って、ある技のこう発展系だったり、ある技とある技の組み合わせでしか大体できてないんで、技の構成的に。えー、なんでな、その元となる技を、えー、今日は紹介していきます。だから、要するにこれが 100% カチッとした感覚でできるようになれば、あのー、その先の技は、もうポンポコポンポコできてきます。まあ、組み合わせででしかないんで基本的に なんで、えー、絶対覚えておいてほしい技です。で、結構簡単です。ぶっちゃけ。あの、みんなが知ってるような技だったりもします。なので、えーまあ、まだその中でもできないのがあるって人は、ぜひ挑戦してみてください。で、ちなみに、一個一個の詳しい解説はですね、出してます、動画で。多分、動画ごとにこっちか、こっちかなこっちかなどっちかにこうピロンって出てくるし、概要欄にも、 えー、全部解説一個一個の技を詳しく解説した動画載ってるんでぜひそちら見てくださいよろしくお願いしますっていう感じで実はね今週からもっと YouTube の頻度を上げようと思ってえまあ初心者の方とかあとはなんだろうもうフリースタイル超好きとかあともう全くフリースタイル知らんっていう人もえ楽しめるような動画え用意していくんでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますそんじゃやっていきましょう絶対覚えておくべき技集ですレッツゴー you I'm a b i t c t man.